ドルーリー守衛サと2号全中黒間2エントリー都道府県大港女子駅伝の17人抜きアンク関心で注目ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます美和高黒間2023事務局は26日大会の実施概要やエントリー状況などを発表し 都道府県大抗女子駅伝で注目を集めたドルーリー・シュエリ、ー15イコール鶴山中、が第8回全国中学生クロスカントリー大会にエントリーした。2月5日に滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコースで行われる。美和高クロカン2023。 とは、第34回全日本美和湖クロスカントリー大会と第8回全国中学生クロスカントリー大会を合わせたもので、2大会が同日に開催される。全国中学生クロスカントリー大会の女子3年は2キロで争われ、注目エントリー選手としてドルーリー主演里が挙げられた。 ドルーリーは1月15日に開催された都道府県大港女子駅伝に岡山の一員として出場。第3区3キロで17人抜きの回送を見せ、9分2秒というタイムで区間新記録を叩き出した。 これまでの区間記録は第31回大会で高松もチームセンビ軍営女学院中が出した9分10秒で、第36回大会で不和声以来、大類中がマークした9分14秒も上回った。ドルーリー以外の注目エントリー選手としては、男子3年では加藤京。 福島は、足立優、三人とも、京都市立桂中、伊勢村レータ、秋富中、前田陽光、中野途中、女子三年では大谷がじ、細江中、長森祝愛、大沢の中、が挙げられた。コメント。都道府県大公益伝は、圧巻だったなぁ。他の中学生の走るホームは、まあ、あんなもんかなって感じだったが、 一人だけ実業団か大学生のトップランナーみたいな惚れ惚れするホームでの走りは世界レベルではないか大波様選手みたいに海外の陸上アカデミーみたいな厳しいけど充実しているところでトレーニングしてさらなる飛躍を見たいと思う罠。 都道府県大抗駅伝の彼女のフォームを見ていると肘が綺麗に後ろに引かれてそれがラストまで変わらず全身方向に全エネルギーが使われている印象同じ区間を走る他の選手は横に触れてしまっている才能もあるのだろうがかなり努力もしていると思うこの子の走り方はとにかくフォームがい YouTube にある 3000M で社会人相手にしてもいい走りをしている 本当にいいコーチに出会い、怪我しないように育成を願うばかりの選手です。全国中学生クロスカントリー大会にエントリーしただけでネット記事になるとは、注目度が半端じゃない高校生ならともかく中学生でこれだけ注目された選手は過去いなかったのではないか。この子が中学日本一なのは都道府県大抗駅伝の前からわかっていたこと。 全中とかもっと注目してほしい。マスコミは笑い性だけでシやほやするけど、そんなことには惑わされず、ひたむきに努力を続けてください。どこに進学するのかな彼女なら普通の公立高校でも大丈夫でしょう。逆にマイペースな方が20歳以降の伸び台が生まれるのでは、一気に注目度が高まったね。 先生も大変だろうが、しっかり守ってあげてください。志賀はエイ小屋で。この時期、いちごが美味しいよ。走った後に食べて帰ってや。放課後の校庭を走る君が言ったトークで僕はいつでも君を探してた。鶴山中男子生徒は蒸らした構造の初恋状態だと思う。ドルーリーさん目当てのやからがカメラ持って出向きそうだな。 話題になるだけの選手だけど、まだ中学生。警備はしっかりやらないとね。白線の外側でお待ち願います。素人なのでお手を触れないように、先物取引は禁止されております。ご注意願います。